地獄の開幕 ういやつよなった。 宇永は天下無双抗うなど僕が強いのは当然でももっと強くなるよ 田信長しかし新たに敵の神が降臨した。 この世界を我らのものとするのだ思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているよう献のもと、ね、へ急ぎましょうあの人たちなぜ急に攻めてきたんでしょう私の筋肉を信じるのかな 後ろ向きになるなど銀兵どもらしくありません筋肉で戦うのではなく魂で戦うのですれれれ雪村殿は難しいことを思うがんります 我らをざ欺き腕輪を盗んだ裏切りに何としても奴を捕らえ責任を果たさない落ちつけアテナ兵は廃してある奴が引っ立てられてくるのを待つなできるな私と共に戦うのだそうでなくてはアテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか 彼女ずいぶん目をかけてもらっていたから裏切ってでも私にはなすべきことが間に合ったようだな救援者この七もに楽しまう。 これからも頼みにさせてくれの番だ俺が行くしかねえな。 万竜だったか死ぬ血だね力負けするなんて弱いな何時が闘争天も読みせぬ何時が闘争を見ぼうこの地の邪は払われるですがまだ終わっていません兼勝と兼次が前線で戦っています なんと急ぎ向かわねばペルセウス殿どうたなさいましたかああいや驚いていた雪村殿 も, も銀兵衛も戦場に立つと人が変わるからそうでしょうか私戦場でも普段も非力だから申し訳ないです 父の子ではあるがヘルセウスは所詮犯人人の血が時に武功に走らせるのだろうこんなの ど, どうでもいい私が奴に好きさえ見せなければお待ちなさいこの先には行かせませんわどうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね 弱い君たちが僕を壊せるとでも弱仕方ないな現実を教えてあげるよこれでお二人のもとへ迎える影勝様金継ぐ殿しばしお待ちを私を恥ずかしめるなんて覚えておきなさいあなたたちの勘を忘れないよ 見事だこれからも頼みにさせてくれ武装と本気とっても良 い, いがのぼせるな数を誇りすぎるとみったもないここで救援とは地獄で仏へそのと愛に感謝するぞたかたじけない敵の増援かならまとめて撃滅せる この世界はあ思っている以上のミスよ一気に違ったよね劇的だなそうあらが人間を無駄なことと知るがいいなんという大軍覚悟を決める時か形勢不利か だがまだお前たちに倒れられては困る私となで食い止めようその間に戦場を脱する 人詳しい説明は後だ我らに協力しろかね我が力組織は火葬ここは我ら三人で食い止めるお前たちは戦場を脱するのだしかし雪村ここは逃げようあの力私たちでは太刀打ちできない いいたししますてて、さあ参れ、遠慮ははらんぞ<笑>なんというい頼もを得て私は幸せだ武勇とては取らやっぱりこっちへ来てまったが。 しょうがないの残念だがここは当然キツナリでもなぜ雪村ども気をつけてすごく強そうな子たちがいます雪村救援の会今こそ狩りここは任せよ たちは迂回し太陽を確保するのだ、うん、ヘルセウス殿行きましょうストーブあなたとなれどんな窮地も切り抜けられる、うん、そうだな、うん、私もそんな気がしてきたよちゃんと強いって素敵ですねそうじゃない人も多いですからやっぱりスサノオは強いやでも僕の敵を取らないでよね この世界の敵は手強い我が右腕なるなれがいれば助かるさすがはあなた我が右腕よその力我も戦に欠かせない怪物を倒したのかどうしようもないバカどもだなこうなったら腹くくるしかねえ三成あの二人を止めるで なぜ私たちが戦わねばならないのですそのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな答えられぬ状況を察しろその力で世に正しきをなさよなぜ邪魔をする人間がどうなる貴様らには関係あるまいお前は人間を知らなすぎる 奴らにはまれ侮らぬことだななぜこ夜はあら人が神に勝てるとでも思っているのかその勇気アヤの心にも響きました 来, た 来, た来た弱さ敵が来たぞ大声出すなバカ秀王様の命だここは倒産 走あと少しで逃げられるのに…どいてくださいりナタイついに無双の力を得たようだな んらられれとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか彼女たちなら心配ないだろう。 アレスがこのまま逃がしてくれるかどうかその時は今一度力を合わせましょうなあ不思議だな君たちとなら乗り越えられそうな気がするいいざという時のたおおっ 結局謝る救援あの敵は強さ 世界は不思議で美しいのじゃ。 いいな僕の強さ見せてあげるよ<笑><笑> リンポススの神アレス偵察の兵が戻ってきました見知らぬ将来が寄る取りでは敵の猛攻を受けています手加減ない急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょうどうやらアレス君はこりでにいるのは我々の仲間だと勘違にしています今をかければ じゃあひとまず下がって立て直しだ。 じまったかここは一旦引い僕てくるおやおや諸葛亮じゃないかお前さんが助けに来てくれるとは心強いねえほうとうそれに押しくんでご無事でないですが再会を喜んでいる気もなさそうです り囲まれているどうせなら俺たちの策で石間打尽にするのはどうだうこの地形この風<笑>なすべきことは一つでしょう<笑>さすが話が早いなら俺は策がなった後の追撃を受け持てるじゃあ恐縮ですが俺も参加しまーす逃げる敵をこてんにする策ならお任せを しは諸葛亮の刑がうまくいくようにちょいと再行するとしよう、はい、さて準備に取り掛かろうこのおのりないよう頼むぞ軍師が知恵を持ち寄るんだ足もちょいと気張っとこうかねうまくはまれば形制逆転ふ、ね、りぬってる場合じゃなさそうだね手加減なしだ 早いとこ味方の船を繋いちまわないとねお前さん耕作兵を守ってやってくれないかいやっ<笑>船をつなぐ耕作兵は策の要鉄の盾のごとく守ってみせんすごく楽しいですねえねえお姉ちゃん 話してるのわかんない私もよそれだけすごい策ってことじゃないかしらそっかじゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだねあの3人ならうまくやってくれるでしょう不妊で策がしてみよう敵を引きつけなければ孔明様私も共に けどさ敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所矢を射込むには絶好の位置だだが敵に抑えられているここは力づくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか？<笑> 砦を渡すわけにはいかない諦めてくれないか訳あってそうはいかないんだそっちも訳ありみたいだけどお前たちはここで倒す俺たちに失敗は許されねえんだ必死なのは分かったよでもこっちも譲れなくってさ<ペー><ペー>あの攻撃の色がすさまじい 味方に引き入れられらないそ<音声>、はあ、んななことできるのか、ね、だてうよ良い働きだな。 この調子で励んでくれ炎上はおしまうぞ相手を務めよう手加減なしだカン・関アンコク参りは無事確保ここに含めを仕込めば全部完了っとお肉に立ててよかったです金を繋げたようだね これでもくくいおくお前さんののかげだよ<タッ>が待ち遠し《決めるしかない》 俺の腕、見せてやる。アイスの俺の腕、これで勝ったと思うなよ。ああ、いいね。ゾンビ調子で頑張んな。敵将、そこを動くなよ。俺が叶う相手じゃねえか。 私, の相手で不服私がお前の相手だその分試させてもらう<ス>いい働きをしましたね助けるのじゃ私も奮起して答えましょう<ス><ス>なんというとよこれで目的地への道は開けたが待ち受けるはあの怪物かあ<ス>あのトリビタ 子たちゃったどういうことだ怪物どもが見当たらんいつの間に姿を消したかとにかく目的は果たせたここに戦車部隊を配信逃げる敵を射抜くとしよう皆の助力に感謝せねばな ししましょう戦場に行っては危険ですからはい光明様敵を引きつけつつ交代ですねごめんなさい、えー、ようやく追いついた人間ってここで終わらせてやるそうはやらずともよかろう敵は無勢討ち取るのはたやすい たね。我々の策を披露する時が来たようです、うん、今です火を放ってくださいもし犬たちの船に火をつけるだとも正気か天罰なのじゃおい青谷いい具合に燃え広がってるね よ, は よ, うはよう敵は動揺せる 押込み追い打ちをかけようわあ、敵損に大混乱お次は副兵行ってみよう敵は見事に浮き足立っていますこの隙を、全員とおしましょうさすがは孔明様鮮やかな采配、お見事です 悪いからねお仕置きだよこんなところにエロが廃していましたか敵も抜け目ないですねトー様ここは私にお任せください弱いね弱いねゲンごときにこのがわあ、すごいな見せ て, てもらっちゃったよ 諸葛亮さん自分で言うのもおこがましいんだけど実は俺、ね、今孔明なんて呼ばれてるんだよねおやそうでしたか一筋縄ではいかない蓋のですねじゃあ俺たち似た者同士乗り物から言われるなんて偽物のようにも尽きるなあほのおかげでやろうとできました ここで同盟の力を弱うと思えば心強い限りです褒めても何も出ないよしかもまだ戦は終わってないしねそうでしたね共に勝利を描きましょうこれで態度を開けました追いつかれる前に急ぎ撤退しましょうこの地より逃がすことはできない 諦めるのださっきはしくじっちまったが今度はそうはいかないぜああおめえ炎上金儀通してやぜおかげで敵の強い気を知ら避けることができましたア救われたのはお互い様だ。 俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってねこんな戦も悪くない今日はうまい酒が飲めそうだよほうほうなるほどだがあっしは胞子ロシケと 兵は軌道なりってね我に任せよ 実は我らと関わその知りた面白そうじゃ あ, あ新たな仲間という戦場を混沌で染め上げてやろうみんな私の思い通りに動いてくれて嬉しかったわ 我に任せよ。